はい、どうも、でですす、ね、サブチャンネルで今日は恵比寿にいる肉、はい、でいただいたお店でなんか良さそうだなって思ったところにこう行くっていうのは、あのー、シリーズで始めようかなと思って今日恵比寿に来ましたでカレー屋さんで前回のトミー賞を取ってるお店なんですけど玉金ちっていうめちゃめちゃ大きい肉が乗ってるらしいのでちょっととりあえず行って撮影の許可れるかわかんないけど撮ってみて取れたら。 やってますか<笑>やっこ<笑>いはい。っい大丈夫 はいちょっとね、いろいろ、ね、説明したんだけどあれ曲が流れててその曲がちょっと著作権やばそうだったんで一応もう一回説明しますこれねポークカレーの肉増し肉追加で大盛り大盛り無料だからこがこれですすごくないいやもうこれを登録している人全員に伝えたいわこれが、肉増してあるやつで こっちが増 し, てない方増してない方でも普通に女の子とかだったら全然こっちで足りるはずお客さんが来たら必死<笑>いやすごい う, うまそうちょっとじゃあ早速食べていきたいと思いますじゃあいただきますいや柔らかさがもう見てわかるもんういよほらうわヤバっなちょっと肉だけでいっていったんうまそう<笑> うまっ<笑>、超柔らかいから、肉が本当にもう食べたらもう溶けるし、この量あったら、普通に肉食べようって思う日でも、起き来た方がいいっていうぐらい、っとカレーを食べますね。うん超美味しいぞ うまっ遅いじゃん今日昼はい超美味しいぞ<笑><笑>その分うまい肉感がめちゃめちゃ大きいもん<笑>美味しいこれ太ってるじゃん飲み物カ<笑>レーライスってだけど肉あるから今日食べ物食べてる感じする<笑>うまっめっちゃうまいわ 美味しいまた言われんだろうないしはい何ですか噛んでない<笑><笑>全然噛んでないですよってすげえ言われるんだろうな辛いのダメな人とかでも食べられるぐらいの甘さだけどめちゃめちゃ甘いわけじゃないしそ う, いう食べやすいおお、すげえめっちゃ柔らかいよな、そう考えるといただきます めめめちちちちゃゃゃ、ね、ゃ美美味味ししいい、ねはい、ですすねっっよはじあょと食べます今回恵比寿だけどロンドンも応募来てて<笑>でもなんならこの後も行くじゃん、はい、だからもうロンドンね県外の応募もしてほしい普通にシドニーとかも来てるから全然シドニー行く<笑>じゃあうまそうだったら無理ですよ<笑>いやうまそうだったらシドニーは行くだからもう全然県外の人ももっと応募して大丈夫キッシーが行くからいやいやいやいや<笑>俺も行くけど あれだね。カレーという肉料理だよね。<笑>肉料理じゃないなんか。うま。っ美味しいわ。ちょっと今意識して噛んでる時間とか。<笑><笑>コメント対策ですね。コメント対策。噛まないと心配されるからみんな死によって。 はぶどうぞぶ、はい、すげぇ、ヒッシーがこんなくてるの初めて見たわ、俺ぶいや、お腹いっぱいですぶふふふぶお世です、美味しかったですぶはい、ヒッシーも完食はい、ということで緊張したね、ヒッシーちょっといや、めちゃめちゃ緊張しましたなんか、何喋っていいんだろう<笑><笑>でもね、本当に美味しかったし、本当にみんなに来てほしいあんだけボリュームがあってこれは安いと思うのでぶぜひ皆さん、来てみてくださいありがとうございました